それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。でえっと、前回は、えっとまあ、モジュラル算法ということで、そのまあ、中国需要散法を用いたその一連のアルゴリズムについて紹介した後で、まあ、そのモジュラル算法の具体例としまして、その中国需要算法によるその行列式の計算を効率化するアルゴリズムを紹介しました。 で今回はと、まあ、あの、久しぶりに、この、以前、この授業の最初の方で議論しました、あの、計算量の話をまとめて行いたいと思いますが、その、まあ、これまでの、その、いくつかのアルゴリズムの中で、えー、まあ、計算量の見積もりを行ったんですが、あの、割り算関係の計算量の見積もりがまだ済んでいないところがありました。でそこで、今日は、そこにフォーカスしまして、まあ、序算の計算量と、それから、あの、 ゆっくりとト誤助法もしくは拡張ゆっくりとト誤助法の計算量。で、最後に中国女王三宝の計算量の見積もりについて説明したいと思います。一応、あの、今日の資料はですね、テキストには、あの、あちこちに散らばって載っておりまして、で大体、その証明はあの書いていないものが多いですので、まあ、主に、あの、今日のこちらのスライドの資料を参考にしてもらいたいと思います。 でえー、とまず割り算の計算量ですね。でここでは多項式の乗用付き序算をまず取り上げます。でえー、とここではその ax と bx を整数係数の多項式としまして、bx をモニックとやるとします。で、の a の次数を k としまして、まあ、b の次数が m。で、まあ、k は m 以上という。 代償関係にしまして、まあ、この状況でその多項式の重用付き助断を行うという状況を考えます。でこれはあのだいぶ前の授業で紹介しましたけれどもまず多項式の重用付き助断のアルゴリズムがどういうものだったかというのをちょっと振り返りましょう。で入力はまあ AX としてそのまあ係数はですねあの 定数項から小べきの順に並べていることに注意してくださいそれから BX も同様に並んでおります BX はモニックですのでこの BX の係数を表す組 の, その一番最後の要素は1になっておりますで、まあ、これに対してその QX が小で、まあ、RX が乗与という形の多項式を出力するというのがこのアルゴリズムです で、えっと、アルゴリズムの本体はこのようなものでして、ちょ、まあ、これも、あの、ちょっと一回振り返ってみる必要があるかと思いますが、基本的には、その、我々が、あの、筆算で行う序算を、そのまま、こう、書き直したと言ってよいでしょう。えっと、まず最初に、この、第一ステップでは、この AI っていうのは A の係数ですね。A の係数を、R っていうのは常用の方の係数に移していきます。だから、一旦、ここでは、その、 乗与 R を A と同じ多項式にして、そこからこう少しずつ小に当たる部分を引いていって、最後に引けなくなって残ったものが序断、まあの乗用となる仕組みになっております。で、えっ、ー、と、まあ、第2ステップでこの序断、まあ の, の中心的な部分を行いますが、と、えっ、ー、と、今回はそのですね、うんと、 上多項式ですね、割る方の多項式 BX がモニックですからそうするとモニックっていうことはあの、まあ、最高時の次数があいや係数が1ですのでその時にあの計算するその小ですね小っていうのはあのその時点割り算を行うあ る, ある時点での割り算を行う時点で の, その、まあ、余りの係数をそのままこのが小の係数になるという仕組みになっています。 でまあ、この辺がですねよくあの実感できない人は多分自分で各自で一回その一変数多公式の序算を筆算で自分でやりながらですねあのこのアルゴリズムと比べてみると良いと思います で, で、まあ、こ, このうんと中のです、ね、この B の部分でそのある特定の 1 回, の割り算ですね、1回の割り算というのは、まあ、ある1ステップ の, その多項式 の, その BX の引き算を行いますで。これを外側のループの中でこうのだんだん繰り返していくことで、まあ、割り算を行うという仕組みになっています。で最後、ステップ3で小、えーまあの徐用を返すということですね。 で、えっ、ー、と、その見積もりなんですけれども、えっ、ー、と、まず、ステップごとに見ていきましょう。まず、第1ステップは、これは、あの、代入のみなので、計算量に影響はありません。で、えっと、第2ステップですけれども、ここは、あの、まず、外側のループが、変数 i に関するループですね。で えっ、ー、と、i の動く範囲が k マイナス m からあの0ですので、ループの回数、繰り返しの回数は k マイナス m プラス1回となります。で、えー、とその下 の, あのステップ2の a ですね。2の a はこれはあの代入だけですので、あの計算量には影響ありません。で、その下のステップ b で、さらに今度は j、変数 j に関する繰り返しがあります。で J の繰り返しの範囲は m-1 から0までの範囲ですので、ここでの繰り返し回数は m 回ということになります。で、そのステップ B の中で実際に行われている計算は、その整数のここですね、QIBJ という乗算1回と、それから R の i プラス J からこの QIBJ を引くという加算1回が行われております。 ですので、えーとまあ、このループの一番中では、そのまあ、オーダー1ですね、オーダー定数 の, あの演算が行われていてで、そのループの回数っていうのが、外側の k マイナス m プラス1と内側の m をかけますので、これをオーダーで評価すると、えー、と m×k マイナス m という計算量になります。で ここで、その m はですね、先ほどの定義から、その除多公式ですね、の Bx の次数でありました。で一方で、k マイナス m は何かというと、これはあの、この割り算で出てくる小 の, あの次数と等しくなります。ですので、とまあ、このですね、一変数多公式の除算においては、その、まあ、係数間の加元上除の回数というのが、その除多公式、 方の多項式とそれから小の次数の積に比例するというのがあの、まあ、一つの答えとなります。よろしいでしょうか。